皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月15日、おでかけ超便利ツール年末年始スペシャルキャンペーンの最終日ということで、今日はのぞみの釣り堀オールキング出現中キャンペーンの日でした。前回のオールキング出現中キャンペーンは空振りに終わりましたが、今回は大当たりでした。まず、ウーパールーパーのキングサイズが出現しました。 これはぜひとも釣りたいところでしたが、4回目でついに釣り上げることができました。ありがたいです。そして、お魚の入れ替えをしたところ、ドンコのキングサイズが出現しました。これも頑張って釣ることにしましたが、こちらも4回目で釣り上げることができました。本当にありがたいです。この2匹は、後日お庭の釣り堀に入れておこうと思います。そして、背景で動いているインフェルノフィーバーですが、今日はデルメゼの回です。 これはもう本当に遊び人ではどうしようもない相手で、もう二度と遊び人で行くのはやめようと決心させられたのでした。明日のバラシナは、遊び人というか、物理職自体がしんどい相手なので、多分遊び人で行くことはありません。さすがの私もそれくらいの空気は読みます。多分ね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。